初めてのソロ版まず名前を覚えましょう一番外側が枠横の棒を針と言います下のたくさんある玉が1玉上側の玉を5玉と言います1個で5を表します 計算する前に必ずそろばんを自分の方に傾け、玉を下ろしたら人差し指の爪で針の上の小玉を上にあげます。ごはさんで願いましては、位置について用意というような意味です。何回か練習してみましょう。用意ができたら定位点と呼ばれる印を目印に 玉を入れていきます。真ん中の定位点を目印に1玉を入れてみましょう。1玉は親指で入れます。1つずつ上に上げたら、人差し指で下に下げます。4つですから4払うと言います。1玉を入れたり払ったりしましょう。 1から4を別々に入れましょう。まず、親指で1を入れて、人差し指で払います。親指で2個入れて、人差し指で払います。次、3個、人差し指で払う。親指で4個、人差し指で払う。1、払う。2、払う。3、払う。4、払う。と練習しましょう。 五玉は入れるときも払うときも人差し指を使います。下に下げることを入れる、上に上げることを払うと言います。六は五と一ですので、五玉を一つ、一玉を一つ入れます。実際には五玉と一玉を挟むように一度に入れます。七を入れるときには五と二をつまみます。 八は五と三、九は五と四をつまむようにして入れます。六から九を入れたり払ったりしましょう。六、七、八、九と練習しましょう。縦の棒を桁と言います。 定位点から一十、百10、千100、一1000万というふうに左に上がっていきます。定位点のところが一の位と千の位です。そろばんで入れた数を見て、数字で書いてみましょう。ごはさんで願いましては、さていくつでしょう。一、二。 3 123です。ここが定位点ですごはさんで願いましては6何も入ってないところは0そして5 605です ごはさんで願いましては。定位点です。定位点のところが二。零。零。九。二千九です。 ごはさんで願いましては定位点より左側です8 0 7 4 0 こことここが定位点ですね。8740。そろばんは大きいくらいから入れていきます。いくつか練習してみましょう。今度は数字を見てそろばんで入れましょう。ごはさんで願いましては123。 確かめたら丸をつけましょう。ごはさんで願いましては六百五。ごはさんで願いましては二千九。ごはさんで願いましては。 8740慣れるまで何度も練習してみましょう。